ねえねえ まずは<笑>次はちなみに<笑>えっと博士あとはおっ<笑>そうだねよし Nope Let's just the GZ move to one part Oops Iuckle that Let's <laughs> go. 啊、ah.。 So, <laughs> what? <laughs> そうだ夜はポケモンたちの違った様子が見られるよ。 彼らの息遣いにも注意してみよう すごい I'm、uh. done. だ すごいことが起きたんだまずはこれを見てくれ 反応があったのはそのあたりなんだけどちょっと周りを見てもらえるかな そのメガニウムがイルミナポケモンだ撮影を頼む そう。 できた。